続いては千葉県長南町から長南紅子連の皆さんです。それではははお願いいい、いたします 大変楽しい曲に仕上げてまいりましたので皆さんのご声援をどうぞよろしくお願いいたしますそれでは参ります長男ベイコレンでジュウゴヤドリーバー忍術戦隊ボ人じゃャー長ベイコレンニン こンザ Thank、you